ああ、ぜひ見かけしてみていただければ幸いです。踊り子、気をつけ。見ていただくお客様、並び参加していただくお客様に、レッツ。よろしくお願いします。よろお願いします。じゃあですね、早速どんどん楽しんでいければと思います。じゃあ踊り子をどんどん盛り上げていきましょう。一曲目は、くるくるどんどんを踊りたいと思います。じゃあ踊り子、構えて。 ていましよし。どう<音楽><音楽> せの Let's go! y e a h はいはいよし はい、ありがとうございます。はい、じゃあ踊り子準備をしましょう。改めまして自己紹介をさせていただきます。栃木県は小山市からやってもらます。